165分15メー高さ入れる、ね、このウ本庫がね入れるとあんまりないんですけね。 まあ、真っ暗やな。大きいね。表裏大きいわね。あらあら。高っ。これほら。明るい り, りしてあるんだけど。それでも暗いな。スマホでどれぐらい明るいのついてるやろ。あ, あちょっと明るいか。 おーこれは思ったより大きいねこれ昔入ったんかなどこか記憶もないなほらスマホ結構明るいねスマホのライトでも高さが2メ ー, ー5 0ぐらいあるなまあ石組は細かい石やからだいぶ古いかなこれ。 もう12段34段まあ野面やなこれまだ加工ほとんどしてないねそこですかこんな中広かったんかね昔昔やから何十年前何十年前かな入った広かったんですがびっくりしましたビー 16分15分15分14ええこういってようかこれは履いた記憶あるんだけどこんなこっちの裏は履いた記憶ないなこれは由来入りにくいぞあらら あ, る あ, る あ, るあら50高だあるこっちはあんな古いかね。 洗浄もね、1枚2枚3枚持ち送りおすごいすごいここはいらんなここはライトいらんね、見えますわ1段2段3段4段か横もね奥な石を使うてくれてるけど1段2段3段まあ3段4段か5段かこっちも奥の石は12345 五万六万円と か, か。あれがで天井のやる方がちょっとわからへんだけどね。一二三四枚。三枚とか、これ持ち送りなってるな。おお、はいはい、こんな。この中初めて入りましたわ。はいはい。狭, 狭い。狭い。あ、そうそ う, そう。 い, や い, からあれ巻いてるかねどなるぞまだこの炎が入りやすい、ね、これは1 m ーー5五6 0しかないか。 ちょっとだけ削ってくれてはりますけどね。うーん、持ち送るやけどね。ちょっと怖いな怖いね下の方はねぶらぶらするな感じだし。これはやっぱちょっとね危ないかなもうぶらぶらってきたら困るかもしれないね。あら、でしょ。ファンキ おなってるここは降りるの初めてやな石棺があるのがあんねあっこ行くんやろななんですってかえん岳かえん岳どこあんのあこれは天井がないんだうーんとこれはまあね 8m か7 8始あたんだけど新築石がないかああなるほどねちょっとね小ぶりは小ぶりだけど硬そうでやね 上の方の信号はほとんどがもう天井しかないからね。お、ここ天井にあるかね。これ袖見当たらんかね。ああ、天井にしはる。ああ、綺麗に積んでくれてありますよ。ちょっとあの、この一台がね、飛び出しとるけど、飛び出しとるけど。飛び出しますよ、一個だけ。 ちょっと古いかなじゃあかなりねこれは成形してますわねあの最初のやつはあんまりしてなかったけどこれちょっと成形してると新しいかな天獣石が2枚になってますけどねこれは噴火はどうなってんだ噴火は、うん、分からんか 山の上やからね。山の上やから、暖冬いいねか。こうか。こうやから。うーん、二十メートルの風強かな、そんな感じか。よっしゃ、いいか、次。お。なんも見えんがね。あ、これね。もう、浮上やがって、ほとんどこんなよな、大きな石一発。 やっぱり住んでるんだけどねちょっと氷の石術でございますけどせっかくはね、どっか一気に入ってるのが な, なんだ今のえ今のび方なんだ鳥やな鳥でございましたか その通り、なんという通りでございますかね。キャット飛んだので、ね、すごいということだよね。ここじゃんねえな、一気な。もうね。実際けど、あの石は残してくれるよね、石碑の。 こ れ, なこれ大きいやろこれも見た感じやったらあの奥まで言うたらな 20m 以上あるねなここに石棺あったんじゃなかったかなここだけやったなこれいっぱい見たけど石棺石棺が残ってるのは。 B 中、B 何 b 9五分と石棺。ほら、石棺やん、ほら。これ、残ってますね。天井しかないのがね、ちょっと残念やけど。六千行いきます。え何何石棺は復元かね残念。<笑>なんだ復元だったんか復元でございましたか、から。片袖かねはい。 高さが あ, れはあっこまであるんじゃんったら 2m50 以上あったんやろねはいはい復元でございましたかここを来た時にねスマホをどっかで落としたんやすよね帰りにおお大きな椅子使ってくれたのかねさあかささででございましたかはい そうでしたか、残念でしたね絶果ありましたけどね、復元でございました<笑>残念でないでした、これねなんて、なんて書いてあるの石の棺を復元していますこのような形の石棺をまんまん石棺というまるまる石棺、なん石棺というやろう。 まあ、普通はね、家型折檻って意味あるけど、どうなんだろう。それでいいか。なあ、火が残ってるから、家型折檻しておきましょう。よっしゃ。ビーシー軍艦。昔このやったよね。この時は知らんな、もう、やぶなったかな、わしらきたん。です二、ね、千年ちょっと前、千九百年、千九百九十年前後やったけど。 やぶになってました。ここに思いきゃんねよ。これはもう天井ないんだろうないな。B 四分七五分直径十二メートルの円。おこれはちゃんとほら残ってるわね。片想定でございますけど。 あと時間があれば2、3ヶ所回るけどあ、ここにもあんだここに大きな石筆がありましたこれ大きいねこの7、始めてありますよさっきならすごかったねだからね、この原室のな方が大きいからこの上の 天井石がものすごく多いるんでね、大変なんですね、作るときは。硬そうでございます。ね。先頭はちょっと小さいので、ね、天井石できるけどね。はい、ありがとうございました。石塚古本宮の B 市群でございました。上からどんどん降りてきましたけど。